演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいのいうわけで本日はこちらチャンネル登録よろしくお願いしますこちらタコ飲む醤油プリンそういうものを飲んみたいと思いまうんどんなプリーンなんだろうどんな飲食商品なんだろうう ん, えうんとタコ。なんかタコっていうんで、ね、説明がにありますうん ふるのを忘れていました。 豆乳のちょっと豆っぽい味はそんなになくて普通に美味しいプルプルとしたプリンでしたねそれを飲めるようにしてるというのはすごいんですで黒蜜は程よい甘さであんこの食感も感じられなくて美味しかったですでいわゆるプリンとはちょっと違うものを飲みましたかこれはこれでありだと思いますねというわけでこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとうれしいです塩分